皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月23日。昨日から回し続けている福引券ですが、ようやく残り1400枚くらいのところまでやってきました。途中で映画2本くらい見ながら回していましたが、まだ時間がちょっと余ってしまいました。ここからラストスパートですね。 途中で寝落ちしたりしていましたが、ようやく最後の10連となりました。長かった福引き券消化も、いよいよ終わりです。毎朝ツールで回す無料福引きの分を残しておかなければいけませんので、これが最後になります。さて、今回の結果発表です。福引き券1万1400枚を消化しました。 1等が23個、2等が39個、3等が47個でした。冒険者の広場で公開されている確率表と照らし合わせても遜色のない結果となりました。ちなみに、公式の確率を厳密に計算すると、1万1400枚消化で、1等が25個、2等が33個、3等が44個になります。1等は期待値マイナス2個、2等はプラス6個、3等はプラス3個、合計で期待値プラス7個となりました。 対数の法則ってやつがいい仕事をしてくれていますね。ただ、やはり1万1400枚の消化は疲れるので、早く100連や1000連をゲーム内で実装してくれるよう願うしかありません。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。